トンとかしてもらえるといますはいすごくねー。 変わるよちょっとし来てます。あー ちょっと微妙でしたいいね。 <笑>こえええええらららららいいかかわいいよよ<笑>い、いいい、じゃんの右足よ、ララよあ<笑>もう一つだけじゃん。 天才よ素晴らしいいい痛す ん,、うんちゃんす、うんうんちゃんどこ、うん、見てる からアングルじゃあね、ね頑張った、ねはい、でーすお湯<笑>、はいはいはい、かけていきます。あー ごめん、お待たにちょっとっと少、ねはい、しだけしてほしいんししだけど僕。あーい <笑>何だっけ何見てんのってシナチみたいなキクラゲですくクラゲ文化の足がキクラゲに見えてきてしょうがなくて朝とか練習しうてた時に こ, こっちに関しては裏側らえっ裏からここがもうクラゲじゃ あ, じゃあいきます、はい大好き大好き 本当に申し訳ありません。 いきます。かかかねのな 右手を外すすすすといいけなな気気ががる ん, だ、ね、うん、そんな気がします、えー、は今来てまーす、ま、だあのっいあこのあもっと暗くなかったですよ ううううすすすすすすすいいいい、いいいいですか、いいままあ、あがとははは恥ずかしい。 ですんだ ろ, う油だろうちょっと触、ねうん<笑>はい、ったほ、はい、うだね、ね、ートコこれで、ね、慣れてもらうと いいですあちょっと膨らんんる あ, あ, あ, りがとうあ、んしのそうそうそう。 写真りちゃ 写, 真写真り悪いです、動画の方がいそいうんがいい。ブスだったからか写真やつり悪いや